はい。おはようございます。ラスカルでございます。最近ですね、めっきり気温が寒くなってきて、ちょっとね、あったかいものが食べたくなってきたんですよ。なので、本日は贅沢にもたくさんのね、お肉を用意いたしました。そのお肉を使って、すき焼きとしゃぶしゃぶを楽しんでいこうと思っております。ということで、一旦野菜とかを調理してきて、こちらの部屋に持ってきたいと思います。 はい。ということで、ただいま、こんな感じで、全て準備が整いました。お肉、やばくない<笑>こちらが、すき焼き用の和牛と、で、しゃぶしゃぶ用に、豚とラムロールがございます。こちらの和牛ね、A4 以上の、すごくね、質のいい牛肉らしくて、もう、めっちゃお腹空いてるんですよ。もう、早く食べたいから、紹介はこれぐらい。<笑>めちゃくちゃお腹空いてるので、早速ね、これ、作っていこうと思います。では、改めて、いただきますと、 一旦時間かかるんで、こちらの和牛ちゃん、すき焼きに入れていこうかな。よいしょ。はいっと。量も多いんで、これ、一気に入れちゃいましょう。どーんと。じゃその間に、ちょっとしゃぶしゃぶ楽しもうか。これ<笑>、しゃぶしゃぶもね、相当量あるんで、これ、一気に、これ、豪華にこれね、一気にいっちゃいますね、これ。ゆっと。はい。うわ、贅沢だな、これ。 そうそうこの豚ちゃんもいい感じに仕上がってきたよいしょ豚肉はこんな感じでございますよいしょよいしょいただきますうまこれ<笑>、ね、うまいわ 豚がめちゃめちゃうまいこれ脂身も赤身の部分も全部溶けんのこれしかもねめちゃくちゃ甘いびっくりした<笑>豚ちゃん豚ちゃんとうーん今これアク取ってて気づいたんですけど脂が溶け出してるんだ 相当やわらかいいい豚肉なんでちょっとしゃぶしゃぶしただけでもう油がね溶け出しちゃってるわそしたらこのラムもいってみましょうラム肉ちゃんやったはいラム肉とラム肉はこんな感じでございますあうまっ 豚と違ってやっぱりね肉質しっかりしてるんですけれどもラム自体の臭みもねほとんどないですしこれもねいいお肉だねうまいそろそろこれ煮えてきたんですき焼きの方食べましょう生卵でとはいすげえこれすき焼きこれうまそうあたまらんねこれ 牛肉の口どけが半端じゃない一瞬でじゅわって消えていくで今回お野菜なんですけど白菜とかネギでお豆腐にね白滝も入れておりますうん今日もまたやばいなうますぎるわ めっちゃ熱そう。<笑>うん、<笑><笑>これ今日相当お肉がありますけど、ペロっといっちゃうは絶対。めちゃめちゃうまいもん。ただお肉に対してね、全然野菜が足りないかもしれない。<笑><笑> こんななな贅沢な撮影してて誰かかに怒られないかな大丈夫<笑>今回の商品はね冷凍で送られてくるんですけどぶっちゃけねそこら辺のしゃぶしゃぶとかすき焼き屋さんで食べるお肉よりも全然いいと思う柔らかさとかお肉自体のねうまみ3種類どれもすごいよこれ買って損しないなもうちょっとねこれ我慢できないんで飲んでみましょう こういうい料理食べてるときってなんか贅沢してる気分になってテンション上がりますよねいちょっとこの牛肉も贅沢にしゃぶしゃぶしちゃいましょう<笑>牛しゃぶ軽く火入れしてとう沢った贅沢な牛しゃぶでございます うめえこうやってね牛もしゃぶしゃぶにしてみるとよりわかるんですけど牛の臭みが全然ないこの肉ねうますぎるわラムこれこうやってね1列ずつしゃぶしゃぶしないとこれ間に合わない時間かかりすぎるわ<笑>ごめんなさいねちょっとこれお野菜と一緒に。 ああでも改めて考えるとこれしゃぶしゃぶもすけ焼きも何年ぶりぐらいだろうっていうぐらいですんねたまにはこうやって食べるのいいなあ僕もねこのラムってほとんど焼きでしか食べる機会がないんですけどシンプルにしゃぶしゃぶとかでもうまいんですね。 と大人になったなっったて思いますね<笑><笑>でも今日用意してるこのお肉たちどの種類もねほんとにいいお肉なんで好きしゃぶセットですけどそれ以外のね料理に使っても う, うまいと思うんだよねこの牛肉使って牛丼とか作ったらもうめちゃめちゃ贅沢じゃないですか食べてーお豆腐が取れないやった <笑>牛肉はこちらでラストでございますよいしょよいしょとラムもこれで最後ですね よしで最後に豚肉とよいしょき焼きはこれで完食かなよいしょ最後にしゃぶしゃぶとよっ これだけ食べても最後までうまい<笑>はいということでこちらが最後の一口でございますうん、はあ、うまかったごちそうさまでした はい。ということで、ただいま、黒毛和牛ロースすき焼きと豚ラムシャブセット完食いたしました。いやー、3種ともめちゃめちゃ美味しかったですね。正直なかなか普段では食べられないような、いいお肉、たくさん食べたんで、今日めちゃめちゃ幸せでございました。<笑>で、今いただいたね、この3種セットの他にも、こちらの極上牛タン3種盛りという別メニューもございまして、3種盛りの内容の方が、しゃぶしゃぶ用のお肉、 厚切り牛タンそしてゆでタンと牛タンをふんだんに使った3種セットでございますこの牛タンセットもすごいんですよこちらの厚切り牛タンの方はタン元とタン中の柔らかい部分のみを選出して作っているメニューでしてまたこのしゃぶしゃぶの方もお湯で通すと焼くよりも柔らかく感じるらしいんですよでこのゆでタンともう ンのすすべてててをねね味わいい尽くくせるるるセセッットトメととなななっっおおりりまししさっき食べたスキシャブでで、ね、購入か安らんよ今の期間自粛して自宅からなかなか出られないっていう人もいらっしゃったりとか普段ね贅沢できてない方もぜひこのセットを買ってもらって家でね贅沢味わってみるのもいいんじゃないでしょうかこちらの購入ページにつきましては概要欄の方に記載してございますのでぜひそちらの方もご参照くださいもうねさすがにお腹いっぱいなんでこの牛タンセットに関しましては奥さんとね